10 <笑>畳という駅です煮干しラーメン屋の店主 の, の手塚と申します自家製麺と煮干し使ったラーメンであの地域の方々に馴染むようなラーメンを提供したいなという思いで、まあ、時代に流されないような いっぱいを作りたいなっていう思いで流れるっていう感じに苦闘点つけて流されないっていう意味を込めてニゴスタバルをオープンしました単純にその、まあ、街並みが好きだった<笑>古き良き町というかなんかね踏切とかも全然開かないし、うん、商店街がね妙に騒がしいというかまあよくなんかそういう街好きでいろいろ飲み歩いたりとか たんですけどこの辺好きでよく来ててうんなんかだから別に周りがあの競合店がいるとかそういうことも一切考えたことなくて単純に僕が好きな街で好きなラーメンやりたいなっていう、まあ、この街が好きだったっていうのが理由ですね煮干しっていうとまあ本当、まあジャパニーズだしって言われてるのかな。 和食から始まりだしの文化が日本には根強いなんかそういう文化があってやっぱやっててなんだろう毎回同じ煮干しって手に入らない本当生き物なんで同じものでも違う時に取ったやつになるから見た感じ で, で食べてみてああじゃあこういう配合で決めようだ6種類あるとそうやってうまく配合できて自分の出したいその理想の感じに。 ややるにやっぱ種類増やさなないいとあ安定しないでラーメンだとちょっと面白いのがその繊細に取らなくてもいいところ逆になんかガンガン炊くとこもあればもうそれをガンガン出しちゃってとか、まあ、うちはどっちかっていうとその和食までやっぱ繊細には取らないけどどっちかっていうとまあ上品には取ってる方かな、まあ、そこは別に上品に取ったから偉いとかガンガン炊いたから偉いっていうことはなくてどういう最終的に。 ラーメン作りでそこはもうラーメンは自由だからそういう決まりごとがないっていうかみんなフリースタイルでそこ性を表現してる自家製麺はあのー、そうだね煮干しと合う麺ってまあいろいろ多分食べてる人は想像つくかもしれないけどうちの場合はちょっと変わってて、まあ、中力粉がメインで使ってるってこと中力粉って柔らかい粉、うん、うどんみたいな感じそれをちょっと ラーーメメンにに変えてる感じかなイメージ的には麺も小麦粉それだけだとちょっとラーメンっていう感じにならないから、うん、ブレンドしてる使ってますけどあのその中力粉をメインとして純強力粉とかなんかいろんな硬さの粉混ぜて製麺機で自分たちで打つ小麦粉、まあ、そのうちの、まあ、ラーメン自体は醤油とかはね 例えば濃いめの出汁、うん、に味付けしていく感じか な, なんか重ねていくうまみの結構強いものを出汁を引いてで醤油とかいろんな塩とか重ねていく感じそれを返しに使ってあとはまあスープはその今ここにある煮干したちだけだと僕の理想のラーメンにはならなくて最初にその豚の骨とか。 げんこつって言われてるんだけどそういうのでそういう動物使ってベースを作ってそこにベースが完成したら煮干しを重ねていく、まあ、配合した自分のオリジナルの配合で煮干し入れていくであとは、まあ、節かつお節とかさんま節とかさま節っていうのを混ぜたりしてるんだけどそうやってどんどん長めに炊くものからあまり炊かないものからちょっと時間差で 入れてスープていくみんななんかそのお金稼ぎでやる人もいるしビジネスとしてだけどやっぱりなんかみんなラーメン好きな人たちってなんかね本当になんだろうなそうお金じゃないところでほんに好きみたいな、ね 本当に好きな人が多いか な, なんかこだわって食べてるし<笑>ちょっと我 が, が強い人多いけどなうんなん か, かラーメンやってなんかそういう自分のなんかあの個性を表現するっていう か, かそのいわばラーメン職人の血液のようなものみたいなだからラーメン、ね、海外外国になんかそういう本当のラーメン 本当なんかその心の通ったラーメンがあの増えてくれたら嬉しいなって思ってます、ね